でちょっとじゃ あ, あの今までの話をまとめて一つあの例題をあの解いてみたいと思います。えー、とこの例題は十進表記から二進表記を求める例題なんですがマイ、え、ナ、ー、ス 91.1 を二進数で表記しなさいという例題です。でえー、と小数はあの、まあ、以下のとおり表している条件をつけるんですが、まあ、有理数はあの有限小数か循環小数で表しなさいと。それから無理数は、まあ、小数第 9位で車を購入しましょうっていうんですけれども、まあ、この数の場合先に言っておきますと、あの、えっと、循環、二進の循環小数で表せますので、二、まあ、進の循環小数で表すということにします。それから、えっと、今回、この例題では、その負の数を、えっと、2の歩数で表すという、えっと、技も入っていますので、ちょっと注目してください。えっと、負の数は、整数部8桁の2の歩数で表すということにしております。で、 えー、とまずですねあの、今日のこれまでの計算から、まずあの91あの、当たられた数はマイナス 91.1 だったんですが、まあ、とりあえず符号は除いて考えると、えー、91.1 という数を、まず十進数を2進数で表すということを考えますね。そうしますと、えー、とまず十進数の91は、えー、今日最初で扱いましたように、2進数ですと1011011、えー、というあの 表, 記表記になります。 それから、0.1 の、あの、十信数の 0.1 っていうのは二進数ですと、0.0 で、あと0011が循環して続くような表記になります。まずここを押さえておいた上で、91.1 をですね、十信数の 91.1 を二進数で表しますと、これは基本的に、あの、整数部の二進表記と小数部の二進表記をこう、合わせればいいですから、こういった形の表記になります。で、ポイント と次のポイントは、このマイナス 91.1 ですね。今度はマイナス、これにマイナスをつけて、これを2の歩数で表しましょうっていうのがポイントでして。で、うん と,、えー、と、今ここで表す、えー、と歩数2の歩数は整数部8桁に し, ますしていますので、えー、整数部8桁ですからうんと、この場合、そうか、ここにありますように、 えー、と本来この91は7桁なんですけれども2の歩数を考慮してこう8桁で表しています。で、ま あ, あの8桁目は0ですけれども一応これ0も書いておくと。で、えー、と2の歩数で表した場合には前やった時のルールをそのまま使いますとまずあの0と1を全部反転させなさいと。正数部については0と1を全部反転させます。で えっと、前紹介したルールではうんと0と1を全部反転させたら1の位に1を加えなさいっていうことを言っていたと思うんですけれども今回えと循環小数を扱う時にちょっと異なるのはえとこの循環小数の小数部も1と0を反転させなさいとこれで終わりっていうのは今回 の, あのルールのちょっと前回と異なる点です。 あの前回のように1を加える必要はないということですね。で、まあ、それがなぜかということをちょっと説明しておきます。ここにありますように、えー、とともう一回説明しますと、その循環小数の符号を反転するときには、すべての桁を1を0、0を1にするだけで、その前、整数の2の符号を反転したときに1を加えるようなことはしないということに注意してください。で えー、とこれ実際に、あのー、この 91.1 を二進表記した数とそれからマイナス 91.1 を二進表記した数の和をとってますけれども、まあ、結果としてはこの和が0になればいいわけですよね。で、えー、と整数部に関しては、えーとまあ、ちょうどそのこちらの表記にありますように、うんと あそうかまず小数部からいきましょうか。小数部を見てみましょう。小数部を見ていますと、注意するポイントは、この循環節なんですけれども、これ、91.1 の二91進表記の循環節は0011がずっと続くと。で、一方で、−91.1 の循環節は、この1100がずどんどん続くと。で、これ、両者、あと、小数代1は、まあ、あの0と1を加えるんですけれども、でこれを加えた結果というのは、実は、 あの少数点以下っていうのは全部1がずっと続くことになるんですね。で、1がずっと続くっていうのはどういう数かっていうと、実は1に等しくなるっていうのは皆さん大丈夫でしょうか。これはえっ、ー、と初項が2分の1で公比が2分の1の等比数列のあの和なわけですね。で、それをあのずっとあの桁数をどんどん大きくしていって極線を取ると。で。 あの皆さん実数の定義覚えてると思うんですけれども実数の定義っていうのはこの収束する数列の極限値であのもう定義できるっていう話がありましたよね実数の連続性から。でこの数列っていうのは実はあの1で収束する数列です、級数ですからあの結局この小数点以下の二進展開した時の 0.11111 っていう小数の並びっていうのは実は実数1を表すということになるわけです。そここでこの小数部を加えると1になります。 で、で最後、この上のですね、整数部のも加えると、この2の歩数の定義からこれ全部の桁が1、1、1、1、1、1になるんですけれども、その最後、小数部のこの1を加えることで、ちゃんとこの整数部も0になると。もちろん符号の部分の桁振は除きますけれども、それで0になるということで、うまくですね、この循環、小数の循環部の和が からが1になりますのでそのこの2の歩数の 表, 表記というのがあのその逆数のです、ね、定義を満たすということが分かると思います。まあ、ちょっとこの辺あのやまだややこしいかもしれませんけれどもあのいずれちょっと各自で復習しておいてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい、えということで、えー、っと今回はその法難法による一変数多項式のまあ評価ですね。 ということを扱いまして、まず、あの、フォーナー法のアルゴリズムと計算量について説明しました。それから、まあ、フォーナー法と関連のある、その計算として、まあ、皮膚の整数の二神十進変換と、それから、あと小数や分数の二神十進の変換の方法と、まあ、その中身、その意味についてですね、紹介いたしました。ということで、まあ、あの、第、次回はですね、この多項式や多倍調整数の、まあ、乗算を中心に、あの、扱っていきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。 それでは今日の講義はこれで終わりにさせていただきますお疲れ様でした